さてここからはえこちらの企画をお届けしてまいりましょう。うん、教えてファントムの倒し方。アリスの部屋編。はい。えー、先週ですね、女性陣三人で三人がチャレンジさっきやってございます。うんはいえー、春彦たちはみんなで協力してファントムと戦っています。正之はもちろんアリス先生もファントムについて詳しいわけです。どうな、はい、はい。いや詳しいです。<笑> 詳しいです。詳しいですから、はいえー、今日この3人が ね, い, でねいれば、えー、大体のファントムは倒せてしまうと思います。うんえー そ, ですね、そこでこのですね、はいえー、我々3人が、はい、えー、様々なファントムを倒していきたいとはい、はい、という風になっておりますね。うん、はい、こちらね。あの様々なファントムという名のですね。うん、お題が出題されますので、はいえー、そのね。あのお題、それをどうやって倒していくかっていうね。うん、それはあの実践形式で見せていくコーナーです。お題だって。 あの、はい、お二人とも大丈夫ですか<笑>これあの実践形式なんでちょっと二人にもいろいろとやっていただく方向性になりますけど大丈夫だよ<笑>よっしゃ大丈夫だ<笑>大丈夫安受けはい<笑>うもう今の言葉がすべてしょうがないもんね<笑> 大, 丈大丈夫ですひとさが大 丈,、ね、大丈夫って言うなら大丈夫だそうん、です、ね、じゃあ早速やってまいりましょう、うん、じゃあまず最初はじゃあ はいはい、私から引きますごいとれづらいファントム引いたなおい。 じゃダメ。そっぱからなんつうファントム弾いてくれてんだよ。じ<笑>ゃだって。これ誰がファントムやるの？誰がやるんだ。<笑>誰が誰をモデルにやるんだ。<笑><笑>いや そ, うだ、ね、そこはほらそんな、ね、具体的なあれにしなくてもいいんじゃないですか。具体的なアレンジってなんだ。<笑><笑>いや具体的なそのモデルをねなさってもいいんじゃないか。<笑>いや そ, そうだ そ, そうだそうだそうだ。まあでも結構そういう方ねあのいますよね。えー ええ、はあどうかな最近最 近, 最近はあれですけど<笑>やたらととかあるな、うん、はいじゃあ決めなきゃね決めなきゃはいはいじゃあ私は退治する退治する退治する退治退治しますか退治しましかそれはしょうがない皆さんこれできないかられこれできないからすみませんすみませんじゃんけんしようか、うん、どうする勝った方勝った方 勝っっったたうがが先先先先先輩輩輩輩輩じゃななななないいいフフフファァァァンンンントトトトででですててるだけど止めああから<笑>特にはい。はい最初は<笑>ジャン 笑い情報かいやりづれえなア し, しょうなんだよ<笑>これは<笑>いきますよ、はい、それではよって芝居論スイッチが入っちゃった先輩ファントムの倒し方、うん、アクションえだからさ本当俺ずっとだから言ってんだよ若いやつらはさ全然その辺分かってねえんだよな<笑>芝居っていうもんがよく分かってねえんだよ い, いか気持ちを込めればいいとかそういうことじゃねえんだよ<笑> お, お前わかるかお前お前そこのお前わかるかとりあえず水を言いませんから水バカかお前水じゃねく酒持ってこいよお前酒持ってこいよ何やってんだお前わかるだろう酒ですよ酒酒じゃねぇここでうまい飲み方しよう違うじバカやろ先輩先輩そういう話じゃねぇ先輩先輩先輩黙れさい<笑> 正解なのかな？正解なのかな？かなかなかなでもね思ったことある。だよ。<笑>思ったことがある。思ったことがある。あんまり辛くて。しょうがないね。<笑>思ったことがある。だまあね、はい、で, ですね、はい。まあまあまあ黙りますよ。はい、そうな っ, ったらね。<笑>そうですね。<笑>そしてね案外ねこういう風な絡み方をしている先輩に、ね、翌日忘れてるんだよ。まあ、ね忘れてるん だ,、ね、んだよね。確かにね。さあじゃあこれじゃあ。はいこれはじゃあ あじゃ、君と、はい、はいも、もうラストです。もうラストなの、ラスト、あ、ガサガサっと。箱が<笑>もう本当ファントムの倒し方以前に、この、この箱の攻略仕方だよね。はいどうう。朝眠いという理由で不機嫌な同僚ファントム。ああ、こういう人いるよね。<笑><笑>なんだろう、さっきからね、きコさん心当たりありす ぎ, す, あすぎですね。あの、ちょっと後で具体例を。すごい 聞きたいででですすすどももねこれれ誰がットもやりまか俺あよかった。 はい、そうですかー、はい、それでは朝眠いという理由で、危険な同僚ファントムの倒し方、アクション。おははようううございます、はい、うございますおはようございます先、ね、先輩先輩眠眠そそっすね<笑>ちょっねね同同同僚僚僚 大丈夫かないやもうねもうダメだ。 ダメこれダメだ。だいた、ね、いだいた い, いこのコンボで決まります。ダメだ ね, だだね、うん。このコンボかけると間違 い, ない、ね、間違 い, ない、ね、間違いだ。勝てる勝てる。い や, ーいやーすげえなこの三人すげえな大丈夫。もう流れが決まってんだもんな。ね、大丈夫かな。いや全然いいと思います本当に、ね、いややっぱ強いわ。大勝利大勝利。いややっぱりねあのー、こういう力にやっぱ負けてしまうんですよどうしてもどんなにリ夫陣だやっても。<笑> 大体それでね、いやどうします17歳万能節ね。うんということで、お送りしてまいりましたけれども、はい、もう終了で す, か、はい、あ終了ですね、あえー、だ<笑>以上、教えてファントムの倒し方、アリスのヘア編でした。はい